大家好我是物奖大家还记得之前我拍过无印良品还有阿 Cosme 就是找我的日本朋友一起跟大家介绍他们喜欢的商品那下面也有很多人留言说想要看什么样的店家那其中有一个日本非常有名的连锁店就是 LOVE 这一次真的很幸运的是銀座 LOVE 的让我包场就一整棟哦让我包场真的觉得超开心的这真的是很荣幸的事情耶因为一般很少有包场的机会我们是在开店前来拍的那这一次呢大然也找了我的两位好朋友聖 e さんと雅美さんで大家今回もあのお二人の好きな商品を皆様に紹介しますいっぱいありますよ私本日ちょっとあのかっちり系的ございます、はい これはよく着ているんですけれども、お披露目に買ったセリンのジャケットでございますこちらはアンダーカバーっところのやつです、中はユニクロのタンクトップ、<笑>そしてパンツはリーボイスです、フ<笑>ーはアディダスなんですけれども、もちろんございますよ、ガンネム、ここにね、<笑>あー、うぼうバッグなんですけれども、あれすごく持ちやすく、こういう時にスタイリッシュも持てるので、おすすめです。 オ フ, ィスウーマンオフィスウーマンですよこれだと ね, あのねオフィスウーマンになるんだけれどもこのバッグを植えることによって銀座になじみます銀座の女だどうぞどうぞ<笑>じゃあ私いきますではこれからオフィスなのでパソコンが入っておりますそして英語の本とっても熱くて重いでこんな感じですごい重いでほぼあのお菓子が入っている状態でございます、うん<笑> で、こっちに、えー、と携帯とか財布とかすぐ取れるように RB の巾着<笑>入れないよこここにこれがさまたポイントだから持ってね<笑>そうそうそ う, そうでこちらはトレンチコートですこれはヴィンテージで買ったんですけどこれマジすごくってちょ長いよねここね見て<笑>これって止めるとパンツになるすごいねすごいこれだから自転車もロングコートだけど乗れるっていうので買いました<笑>そしてこちらン 絶対ルーさんととかかててくるかなと思って、えー、すごい当たりじゃん<笑>合わせてあの私もブラウスにしております全部ヴィンテージセガさんのチャンネルでもヴィンテージ買いに行く動ーアップしてますので皆さんは是非見に行ってください Loft 是日本知名的生活物品杂货专门店贩卖当代的潮流商品想要什么在 Loft 都找得到。那其中银座店作为旗舰店拥有整栋六层楼的卖场贩卖超过五万种商品。那这次特别取材很可惜因为大人的原因没有办法拍摄一楼和六楼就让我们针对二楼的美容与健康杂货三楼的时尚杂货旅行用品四楼的生活杂货还有五楼的文具。 为大家做一个简单的导覽还有介绍吧那我们现在已经来到二楼二楼是保养品化妆品还有一些健康杂货它们里面的整个氛围呢都非常的明亮整个呢都是以白色作为基调哇超怀念的以前就在这里打工使ってる今天想買おうと思って <笑>何これです。私今日切れて朝、うん、でこれ使ってるんだけど、ね、せいかも使ってるよね。私多分ね、四本目ぐらい。私もこれ本当に今日買うと思う。今日買って帰ります。私最近これも使ってて。 新しいんだけど保湿と毛穴と透明感っていうのでビタミン C がしっかり入ってるってやつで今ね紫外線がすごいから使い始めてるんですけど肌がすごい良くなったこれもいいのよか<笑><でも><笑>全部使ってる全<笑>部じゃないですねこれー いつもね、正解進めてもらって使ってるんですけど大、ね、さ, じ,、ね、さじのリップねすごいのにうちのロミオくんがこれですぐかなくなったら私肌荒れますこれねあの天然由来の色なので夜寝る前につけても大丈夫なクリームでちょっと柑橘系のね香りなのああいい匂い、ね、いい香りでしょおお、まあ、朝もつけてますよでこれねこれ見て伸ばすと全然色とかなくなるの マサミさんすごくない？何でも使ったことはある<笑>ッティ？全部私使ったんであそうです。あうちの社長がこれつってんだ。だから最近あの彼は甘い匂い。これさなんか外国の綺麗な人の香り。だ<笑>からあの皆様もし社長のファンがいらっしゃいましたら<笑>この匂いがするとあの想像してください。うん。うん うん<笑><笑>私はこんな近くによったことないか ら, 分からな い, いや私もないわこ れ, こ, れ、ね、こちらですニックス フランスで不当の人気これでも昔からすごい人気高くて全身に使えるオイルだよねあのロフトで買うっていうイメージあったし2人は結構ロフト来るもんね来ます大好きですでも学生の頃からよくそうだね何もないのにロフト来るっていう<笑>週末絶対来るあ来るこれはなんかこう部分部分によって塗るオイルみたいなあっホント大丈夫だけどやだこれ私の大好きなレスキューエビ あの頭が痛くなった時とかミーティングちょっとヘビーだなって時はこれを食べて気持ちを落ち着かせる大家看他们的二楼呢，其实真的非常的丰富那之前有跟大家介绍过アドコスメ其实ロフト这里也很好逛 欲しいなと思っていた。イベントにさ、こう準備するのにいいよ ね, ね、うん。旅行前とか。何でも揃います。待って傘めちゃくちゃ多くない？欲しいこれ。<笑>えでもマスミさんこれ三千円なんだけど。<笑><笑><笑> 昔はさこういうの持ってたけどね今最近落ち着いたから好きで買い物しだすやつうんいいと思います何か探してたのえ、探してたのいつもビニールが さ, さ気分落ちるじゃんこういうの結構好きかもあー確かに持ってるね確かにルーさんもこれならさ実用性を求めて実用 性, 実用性うちのは実用性がないみたいな言い方してる<笑><笑>違う違うあ折り畳みあ に行くんですよ。あ、そうなのう夜中車運転してあるかなと思ってそれも見てここ行くとき結構こういうゾーンに来てこれまさみさんらしいねこれいいなんかさあの<笑>ルーさんのさ YouTube の編集で さ, 水さんあ、そうこれまさみさんじゃないこ れ, これ誰だろうこうしてこういうんだすごい<笑><笑>あ、こういうのいいよねアシュパック大事だねな買ってもさ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 購入 <laughs> がいろんなところに私ホン紫好きみたい多分次はよ毎商手はよそうじる管理商品<笑>ワクワクするよねねえやばい<笑>私ミフィ好きなのミフィこれいいじゃんカバンと一緒バッグとトだあっちよ毎チェンバーイ好きそうそうもどう懐かし い, いやさここでさゲスト何回か買うてう。私も元カレとかさ皆<笑>さん今日何買うのチーズ買いたいかもチーズ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 これマジ使えるよ日本最近越来越多人用環保杯的あとねこれちょっとしたプレゼントにもすごいよくて友達とかに結構あげてるへえー、私これ買うセカさん決まりました私こちらでエコガールになりたいエコガールエコガール<笑> ああこちらの私がいつも使っているスポンジですね。ちょっと、うん、<笑>不調味になったんでこれちょっと買いたいと思います。<笑>ワサミさんおおっしゃ、おおっしゃ、おっしゃ。<笑>はい、おしゃ<笑>こちら使っております。食器洗いってね、うん、いろいろねついちゃうから、リンゴとかさ皮ごと食べたい時にこれをシュシュシュってやって洗うと外についた薬品とかそういうのが取れるってい う, うベジセーフ。 朱晶姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐ん、姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐 を入れて可愛 い, い, いよ。しかも待て髪の好きやな。ゆる毛ね、うん。そうそう。それはいつもいつもよルーサーのスタンダードよ。これルーサー。 我最喜欢这种风格的私結婚式的来得了但是我的親戚是谁都是谁的人你们都是给我买的这样子的箱子啊感謝都是一般的那种人我现在要去五楼的文具其实多少其他们超期待的潮流在的 やっぱ使うよねみたいな感じでさ買うよねパーステルキャンドル普通の買っちゃうわあめっちゃ買ってるわ他们两个マイフォン好可愛いもうもカメラはあんぐらいきれいピンクもかわ い, いねいつもあんまり関わりの薄い人でもさお花とちょっと鏡添えるだけで全然違うじゃんこういっぱい持っといてその人に合ったやつを選ぶのがつもで これさ、うちのお父さん、まだ11月の誕生日だから、まだまだだけど買おうかえ<笑>。ちょっと小さちいのも買っとこう。<笑> これ私、買ったことあるよ。笑いのツボが合う。私、社長と記念日が近いので買ってこかな、えー。一緒にしたいところとさ好きなところ、どっちに。待って、社長、超幸せじゃん、本当に、ね。<笑>女性陣、不管到着す都会想を買う我り定我要買うの。<笑>太可愛了吧天哪完全是会文字的感觉。<笑>你今、こういうの超人気だよね。人気、しかもなんかすぐにさ、渡せるしさ、スマホもいいけどさ、こう楽しみが増えるよ。なんかあげるときにさ、包むのよ、<笑>そう。かわいいかわいい車 あの本とか読む人さこうフックカバーにしてもいいんだよね私紙大好きなのわかる紙いいね紙好きだからやっぱーーさわあつりハムはよ台湾系列ああ知道おめんじゅう在日本超漢的な日本ももうないの超漢え買いまいつるだいずで何でなんだろうお 哇好像有没有用的大家要追星的话也可以来买这种就是专门码头卖的。こちら毎日使的有寸。文章也是超爱买露的买笔的。就是因为文章上班也要一直写东西所以他就对笔还蛮坚持的。哇铅笔盒超可爱的。<笑>学生的时候これだったよね。私これだった。 啊这样 的, 啊啊的啊还有这种是三年五年日记毎年去年的自分何人要做的呢是我在 Loft 打工所有的同事叫坂元君本對。他就看到我们在拍摄他就跟我说他有一个一定要推荐给大家的商品。 このペンが新発売しまして、これがおすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。我们来到三温暖区。 マサミさん超愛さん温暖的サウナのフトレトトナウ私これ2個持ってますよこれ。こういうのはね、外とかのサウナとか行くときにこういうのを持っていく、ね。ますマサミさんどこの店にいてもスタッフだねはい無印してもらってここにある正宅コーナーラジオ2個持ってるから2個必要<笑>いや、なんかあった時きよ1個マサミさんの家 いいろんなもの置いてる、ね、あだからね自分の服入らないの い, いろんなものを詰め込んでるからまさみさんチーフともう玄関から始まってる確かにまず自転車縦になってるから<笑>すごいあの旅行の時持ってくんだけどこうロングで滞在するときこれで洗ってあげるいろんなもの試してるね<笑>まず試さないと喋れないでしょ喋るよそうだよいろんな出会いがあって輸送してないものと出会っちゃって早く、はい、したまさみさんも爆買い中です、はい 一万円有余的好那我们现在已经从 Loft 出来了他们全部都买超多的那因为这一次我跟他们官方直接联系那他们说一楼跟六楼呢可能因为有一些版权问题不能拍所以这一次没有拍给大家看只有拍二楼三楼四楼五楼但是我觉得这样内容也很多了就这一栋真的是还蛮好逛的而且算是 Loft 算是还蛮知名很大的分店大家来日本的话都可以逛一下最高的 ThemaPark5 時間ぐらい很少太快了太快<笑><没>了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了太快了 がないんですけどみんなが日君と終わらない歌を歌おうたとえ夜が明けようとしても。